さばんはイカのお過ごし消化金のでございます<咳>えっ、ー、とですね今日はですねえー、メイクの方ですねちょっとあの私のですねメイクの仕方をですね、えー、やってみたいと思いますそれではえー、ファンデーションですけれども<咳>まあクリームタイプ ですね、オープンですねはいえー、っとこちらのタイプと。 こちらを使っていいいきたいと思いますクリームタイプですね、えー。量的にはこれぐらいですね、はい。ちょっと少なめですけれども。えー、ね、薄い感じにつくので、ファンデーションはですね、あのいつもはですね、 こういういチューブタイプのです、ね、クリーム状 の, ムのです、ね、ファンデーションを使っておりますあの結構ねさっぱりしているので、ね、好きなんですけれどもあの鼻の部分がですね私あのちょっと色がねあの鼻がたくないのであのちょっとね色が凹凸に見えてしまうっていうのが。 難点なんですけれども。あのー？何 で, ですかね？はい、薄く濡れてしまうというね。鼻のところがですね。まあ、生え際はですね。軽くま長、あ、ステージですね。あんまりベタベタ。をつけ っていう方もいると思うのでまあ私のようにですねあの化粧の仕方をですねまちょっと一応提示してみようかなという感じでをやってみました<笑>でファンデーションはですね今ちょっと白っぽいのって青青白っぽいのってですねちょっと濃いめいですね 普通に分経過してますね先ほどですね30分以上のですね動画をこう入れたんですがちょっとね入らないということでちょっと携帯の方がねあのストップしてしまっているのでちょっと入らない。あの でしたのでででしのすね、またちょっと取り直してあのー、いますで鼻の方はですねちょっと黒いので白系をですねちょっとこう塗っていこうかなという感じですねまああの調整をですねはいそして 次に眉ですけれども眉はですね私ね鉛筆タイプなんですね鉛筆タイプのですね黒とブラウンを使ってますはいであともう一本その整えるためのまあこういったですね平たいその芯タイプのですねあの今使っておりますでこれが整えるブラシですねでは、えー、描いていきたいと思います 最初黒ですね黒のせていきます ライトだけで使っていますので、ちょっと今、照明、照明っていうか、上の照明はないんですね。ちょっとね、事情があってですね、まあ、ないんですけれども、まあ、ちょっとなしでやっています。<笑>ま次にえ、ブラウンのですね、鉛筆でですね、ちょっとこう、あの、 メリーというんですかね。はい。ちょっと黒だけではあれなので、ちょっとぼかす意味でですね、例えば私、ブラウンをですね、使っていますね。はい。で、眉毛のその、あれがね、太くてですね、濃いめなので、私はですね、どちらかというと濃いめ。で、ちょっとはっきりした眉が好きなので、あの、結構ね、 ちゃんとて い, ます、ね、いつもなのはですねあの気が濃いのでですねカットするのもですね薄くその幅を取るのもできますのでその点ではですねちょっと得かなと、えー、いう感じでしょうか、えー、次はですね新タイプので、えー いですね、ちょっとね。はい。今もう7分になってしまいってますけれども、こんな感じですね。で、まあ、ちょっとこう、直すと。ブラシですね。直すというかなという感じでしょうか。こんな感じですね。で、次は、<咳>アイシャドウに行きますね。アイシャドウ です、ね、あのまあ最初は 薄, 薄い感じの色をですねまあのせてまあ皆さんと同じような感じですねまあ白系をちょっとのせてですね最初はですねのせてでまあ色付きの ですね、まあせてこれちょっとオレンジ系ですねオレンジ系のアイシャドウですけれども、うん、ちょっとあのー、私はまあこれぐらいしか、あのー、つけないんですよねいつもね、えー、ですが今日はですね あのここもね、ちょっと書いてみようかなと。えー、いい感じですね。ちょっとね、9分ですね、早いですね。これは早い、もう9分だ。 こういういの塗らないんであのこれ塗っちゃうとねちょっと暗くなっちゃうかなと思ってつけないんですよあとはまあ頬紅ですね頬紅も、えー、普段はつけないですはいなのでえ、まあ、こういったものとかです ね,、まあこれですねまあ、ピンク系ですねもう大体ピンク系だと思うんですけれども ったのであの、ね、ちょっと時間が経つのが早いですね、お化粧の場合、んまあ、こんな感じでしょうか、これはちょっとツヤが出る、その、大紅のね、あ, のあれなんで、艶が出るからね、ちょっとね、明るくなるのかなという感じですね。つきませんこれは大 あとは、まあ、口紅なんですが口紅も普段つけないですね透明ですね透明え、まあ、こちらあの 家, で家で使用しているグロスですねグロスを一番いいのが透明が好きですね私は透明もねあの普段ね塗っています こんな感じですね。はい。っていう感じです。今1十分ですね。まあこんな感じですね、ざっと。私の化粧をする、その。化粧スタイルというのでしょうか。はい、まつけまつげとかもありますけれども、それは遊びでですね。あの<笑>、使っています。 であのたまにですね、まつげエクステというのはですね、あのお店に行ってあの、つけていただいてるっていうこともですね、しています。はい、まあ、価格は、まあ、5000円から6000円ぐらいですかね、1回ですね。で、ほ補助的なその金額っていうのは、まあ、3000円ちょいぐらいですかね。 まあ、そんな感じで、はい、私のメイクはこんな感じでございます。はい、それでは、えも、ー、うですね、とりあえずここまで。はいまあ、今度はあのー、まつげの方ですね、ありましたらですね、いろいろとですね、またちょっとたまにね、やってみたいなと。 思いますね<笑>のでえ今日はここまで、まあ、何か質問とかがございましたらですねまあご要望とかですねありましたらあのこうして見てくださいしてみてくださいというそのメイクに関してですねまあ他でもいいです他のことでもいいです質問とかございましたらですねあの聞いてみてくださいどんどんどんどん聞いてきていただいて、えー、構わないので、えー、コメントでですね あのー<咳>あのー、えー、お話ししていきたいと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。昨日で。昨日でございました。お疲れ様でした。